ご視聴ありがとうございます。旅する着物 の, の足場をします。この旅行動画にぜひコメント、高評価、チャンネル登録お願いします。紀伊半島編第2話お届けしようと思うんですけれども、初詣がテーマと言いながら乗車ネタばっかりやってるんですが、そこはご容赦ください。で、今回に引き続き、現在地は愛知県豊橋市の豊橋駅です。今回は名古屋から ししまますす。が、線線で18をを使っったた鉄道旅旅行、ローカル線のおお見せしたいと思っておりますもう間もなく、豊橋駅に大垣行きの快速列車が来ます。それでまず名古屋に向かいます。名古屋から快速見えに乗って、滝駅という駅があるんですが、そこからもう各駅停車の旅になります。どんな内容になるか僕も分かっておりません。何が起こるかわからないことも含めて楽しんでいただければと思います。ぜひ最後までご覧ください。ということで、今回の鉄道旅行を始めたいと思います。 車乗り込みました中央名古屋駅で乗り換えます名古屋駅の到着は午後12時は58分の方へです12時4分豊橋駅出発しました でののもす名古屋に着きましたら帰ってきて。はい ホーム12番13番ホームをえをします。 午後1時、名古屋駅到着しました6番線に到着です 名古屋駅到着しました。だいたい58分ぐらいだったでしょうか。それでは、なんとか当初の予定のスケジュールを取り戻すこともできました。これから、快速三重という快速列車に乗るんですけれども、説明が十分ではなかったと思うので、改めて説明をさせてください。快速三重は、名古屋から伊勢鳥羽方面の間で運行している快速列車です。路線としては、関西本線、伊勢鉄道、三宮線、この三つの路線を経由します。これから乗る列車、午後1時37分に出発します。乗り場 は12番13番ホームどちらかまたこれから確認しますそれで出発で予定すごくまで30分ありますせっかく名古屋に来たのできしめんを食べたいと思うんですけども名古屋駅の中にも美味しいきしめん屋さんいっぱいあるそうです中でも 3,4 番ホームにある住吉さんというきしめんのお店入れるかどうかわからないんですけどもまあ厳しかったら諦めます入れるようだったら簡単なものをいただいて快速見栄を乗りたいと思います 豊橋駅からお世話になった快速の大垣行きが大垣駅へ向かって再び走り始めましたお世話になりましたありがとうございました6番線ホームにキシメありましたねでもちょっと無理そうだなやっぱり場所を変えましょう500円のワンコインきしめおいしそうなんだけどな さて、果たして住吉さんは入れるでしょうか入れなかったら諦めるしかない。住吉さん、ありました。結構、ホームの端っこの方にあったけど、入れるかなあとは、ね、お店の中でカメラ回しながら食べていいかどうかなんですよ。一応、注文方法は、初見を購入する仕組みですね。 結論、今、住みましたんでの撮影断られました断られました名古屋で七面ダメでした<笑>なので快速メインに乗って今日の目的地和歌山県の東の端っこにある紀勝浦駅なんでそちらへ向かうことにしますこういうこともあるんですよアこなしですからねやめてって言われることもあるんですよしょうがない諦めてちょっとした軽食を朝ごはん抜いてるからお腹空いてるんでちょっと目の前に。 コンビニがここにあるんで、ここで買って快速見えに乗りたいと思います。ということで、まあ、は、あ<音楽>、僕にとっては久しぶりの名古屋なんですが、市民は不安定になってしまったので、まあしょうがないですね。<音楽>ありましたね、快速見え。13番乗り場。あったあった。 もうすでに時刻表の方に快速にい十一号土屋行き十三時三十七分発表示されております。乗り場はこっちです、ね。もう停車している。快速みえ来てます。快速みえ初乗車です。どんな列車旅になりますかね。ワクワクだな。 伊勢鉄道である520円別料金発生するらしいですけどね初めて乗ったのでよくわからなかったんですけどあちらから指定席になってるみたいです逆に指定席の後ろの座席から自由席になってるみたいですまあ、当然指定席券が必要なんでしょうね 37分快速三重名古屋駅を出発しましたこの快速列車の終点は鳥羽駅ですが僕は途中の滝駅で西本線の普通列車に乗り換えをしますですのでこの列車にお世話になるのは滝駅までです名古屋よ短い滞在ありがとうそしてさようなら 停車駅、四日市なんですが、四日市から先河原田から津まで伊勢鉄道さんの区間になりますなのでここ社長さんに切符のチェックをしていただいた時に河原田から津までの百二十円を現金で支払いましたまもなく四日市だそうです。す四日市といえばコンビナードが有名ですよね。車窓から大きなコンビナートの煙突が見えるんですよ 工業のっていうことがすごくよく分かる風景ですよね。というわけで四日市を出発でーす。 あります<笑>次は松坂駅ですこの動画では立ち寄らないんですけどいずれ松坂には立ち寄りますそれはまた後で配信する旅行映像作品のお楽しみということで 入りましたね松坂駅着きました<笑>松坂駅も出発ですいよいよ次が滝駅です 滝駅に着きました乗り換えの時間がやってまいりましたということでやってまいりましたよ滝駅ですはい後ろ畑と田んぼですすごいとこ来ちゃったでもねこの滝駅僕も最近知ったんですけどとっても重要な駅なんですよ なんでか。木瀬本線と関西本線が分岐する分岐駅なんですよ。だからとても大事な駅なんです。でね、今までは快速見合にお世話になりました。さあ、ここからどうするのって話なんですけど。 今までは関西本線と伊勢鉄道さんにお世話になったんです。今度は正真正銘、伊勢本線の列車に乗ります。そして3泊4日の紀伊半島編第1日目の目的地、和歌山県那智勝浦町の紀伊勝浦駅に行きます。 列車の出発時刻、もう一度申し上げます。午後3時23分です。この電車に乗れば、紀伊勝浦駅の手前に新宮という駅があるんですけども、新宮駅に到着するのが19時です。4分後に紀伊勝浦駅の列車が出発するので、紀伊勝浦駅に到着する時刻は19時39分です。さあ、日もかけてきました。太平洋見えるかな 快速名栄が滝駅をもうまもなく出発します。この3泊4日の旅の3日目に足を運ぶ伊勢神宮のお膝元、伊勢市駅に向かって出発します。快速名栄が滝駅出発しました。名残惜しいのでお見送りをしたいと思います。ありがとうございました。来たみたいです。既成本線の午後3時23分発の 新宿駅の電車来ましたね早速乗りましょういやー快速見えるやっぱり立ちっぱなしだったんでずっとだから滝駅に着いた瞬間にお弁当食べといたんですよ巻き寿司だったけど唐揚げのねなんとかね順調に予定をクリアできてますよよかったよかった いつもの JR 東海のワンマンカーですねこれに乗って寝具行きますよそしたら新宮行きのワンマンカーそろそろ乗り込みたいと思います<音声>はあこんな感じですね汽船本線の列車初めて乗るんですけどなるほどロングシートなんですね 外の景色が素晴らしい。何もない。何もないのが素晴らしい。今、ね、ドローンの電脳を利用して来られたことが、このワンマンカーに乗り込まれたみたいです。3分で、昨日ワンマンカー出発です。始めましたね。新ング駅のワンマンカー出発しました。午後3時27分、三駅駅出発です。 岡崎の帰省本線、僕は全く知らないから、どんな風景が見えるのか、本当に楽しみ、ちょっと残念なのは、夕暮れ時でだんだんだんだん薄暗くなり始めてるってこと、そのぐらいですよね。 海だ海が見えましたおやっとだやっと海が見えた港町が見えましたここは紀伊長島駅というそうですということでここは紀伊長島駅です 昔この辺りって実は紀州藩、徳川吉宗で有名な紀州藩の領地だったと言われてますから、多分その名残が地名などに現れているのかもしれません。と言っている間に、紀伊長島駅出発です。海が見えたり、色々楽しめましたね。 きれいな海が見える。 駅着きました。この駅の近くに桜がとても綺麗だっていう神社があるらしいです。この大和駅でまた何人かの乗客の方降りられたようです。帰省本線での気ままなローカル線の旅はまだまだ続きます。あと2時間は普通に続きます。大和駅も出発してしまいました。外がだんだん暗くなってきたので、次第に撮れる風景が少なくなってきています。 気づかないうちにだいぶ乗客の方も少なくなったりした目なな落ちして目が覚めたら熊野市駅着いてたんですがびっくりしました車内放送聞いたらここで20分も停車するそうです20分も車内でぼやっとしてるわけにはいか悩むようないもの まあお酒飲んだんですけど、重量飲んだんですけど、酔いは冷えちゃいましたし、お腹空いてきたんで、20分のうちに小腹が満たされるようなものを買ってこようと思います。一回列車降ります。熊野市駅、こんな感じになってます。軽食は断念します。 というのはコンビニが僕がこう歩いているこのホーム沿いに駅があるらしいんですが5分から10分かかるらしいんですよ5分から10分で往復してきてその時にこの電車がまだホームに残っているかどうかは分かりませんよっていうことで改札の駅員の方に言われたので仕方がないのでこのまま車内で待ちますしょうがないですねこれがまあローカル線の旅あるあるですよ やかやかりまし熊野市駅で待機時間があったわけですが、出発して再び新宮市へと向かっております、もう映そうと思っても、何も映らない状態になってます、むしろピンボケしちゃってるというかやっと新宮です。 ああ長かった非常に長かった帰省本線侮ってはいけなかったこんなにタフなローカル線があったとはショックでかいです。す まので待機しましょうか新宮からキとスーと津浦駅への乗り換えがまった4分しかないんでこれミスったらもう大惨事ですホームには入ったようですねここが新宮駅ですねあ、見えた見えたキータナベって書いてあるあれですねキータナベって書いてあるから これに乗ればいい来ましたさあ乗り換えだ乗り換えるぞ多分これでいいと思うんですけど切りたなげだからおそ実は5駅5人はキーコツーだと思うけど新部から管轄する鉄道会社 JR の西日本に切り替わるんですよねまだあと39分かかりますからいやぁ大変です どうやらこの車両で間違いなさそうですあよかったこれで39分後には紀伊勝浦に到着してますあと1分で出発ですまあ文句も言いましたけどっきから新宮までお世話になった電車とはこれでお別れですもうすぐ出発です19時4分新駅出発です よかったよかった。ったたなんとか間に合わせることができました。紫、紫です。 ナチの間が結構距紀伊勝浦駅のホーム見えてきました。 来ました名古屋駅出発から約6時間和歌山県那智勝浦町の紀伊勝浦駅に到着いたしました。 にに乗乗っっってて名古屋かから滝駅に向かうまでではスムーズだったんですがいざ西本線乗ってみると全部の駅に停まるということで、途中で列車同士の行き違いなどもあったりとかして、自分で18切符しか使わないという縛りを自分で自分に課した結果なんですけれども、それでもタフなローカル線の旅だったなと思います。至らないところもあったかもしれないんですけれども、18切符で旅するとこういうこともあるんだよということで、参考 この一つにななればいいなと思います。というわけで、どうだったでしょうかぜひ、この旅行動画にコメント、高評価、チャンネル登録をお願いします。次回の、キー半島編第3話ですね。1話と2話。ひょっとしたら退屈だったかもしれなかったです。かき言えばローカル線乗車機ですから、初詣全然してないじゃないかと思われたかもしれません。最初からそうすればいいんですけども。なので、次回から本格的に、初詣がテーマの旅を始めます。浦町にはの滝という日本で3本 の指に数えられている滝がありまして詳しいことは次回のオープニングトークでお話ししますがその那智の滝、実はある神社の御神体でもあるんです、ね、なので2023年をいいスタートを切る意味で那智の滝、そして那智の滝を御神体とする神社参拝したいと思っておりますので楽しみにしていてくださいそれでは今回もご視聴ありがとうございました